はい、おはようございますラスカルでございます最近ですね、えー、僕の動画の方ではデカ盛りやチャレンジメニューねだいぶ多くなっておりまして大食いに力を注いでいるということでなかなかね並盛りの、まあ、ラーメンですかね、えー、そういったメニューが少なくなってきておりますが本日は久々に僕の大好きなこのシリーズ武蔵屋さんシリーズ、えー、本日はねやっていこうと思います で今回ですね、えー、訪れているのがお茶の水店ということで、もうね、かなり人気店みたいでして、今、2時前なんだけど、それでもなお、外待ちしてるぐらいかなり人気店っぽいですね。こちらがですね、本日訪れております。武蔵屋さんのお茶の水店でございます。ちょっと満席っぽいので、えー、お話なんかも、まあ、だいぶ静かめにしながら、まあ、美味しくね、楽しんでいこうと思います。はい。 ということで、こちら、ただいまですね、武蔵屋お茶の水店さんで店内に入っておりまして、もうね、注文は完了しております。こちらの店舗さんもですね、食品制となっておりまして、購入してね、メニューを提示した後に、もちろん、ライス無料で、しかも自分で盛り放題なので、 もうほぼ漫画盛りに近いぐらい<笑>盛らせていただきましたで今回もですね通常の1杯をいただいた後に、まあ、特製系にプラス自分でカスタマイズしたようなわがままラーメンの計2杯と、まあ、ご飯をねたくさんいただいていこうかなと思いますもうすでにですね1杯目は作っていただいておりますので商品がね完成して到着するまでもう少々お待ちしたいと思いますありがとうございますいただきますうーご とただいま で, ですねこちら本日いただきますラーメンが到着いたしましたこちらですよめちゃくちゃうまそう最近ですねちょっとダイエット期間に入ってましてなかなかねラーメン食べれてないので早速ねこちら大好きな家系ラーメンをいただきたいと思いますもうこのレンゲをすくった時の匂いでたまんないねめちゃくちゃうまそうちょっとこれは待ってられねえわ いつもならね、この並ラーメンに関してはトッピングしないようにしてるんだけど今日はどうしてもね食べたくてほうれん草を増 し, してしまいましたそしたらこちらの麺いっちゃいたいと思います、うんまあちょっとこれはもうライスでしょう そうに関してはもうあまり喋らず黙々と食べますわ。無理。 いや、なんでこんなにうまいんだろうなちょっとさこれみんなに見てほしいんだけどこのね背脂が入ってるんですよこのね脂のコクがたまらなくうまい、うん、あこういう家系も好きだなうん やっぱね、この店舗はお茶の水が近いので学生さんのお客様が多いっぽいんですよこういったねがっつりラーメン食えたら確かにいっちゃうわ若い頃なんかね無性に食いたくなるみたいなそんなラーメンですねうんーそしたらねちょっともう具材が終わってしまうのでチャーシューのりほうれん草 全てを、えた麺とねこんれだ食べたかったラーメンはこれだよ。 はい、てことで、本日の1杯目はですねちょっと我慢してたのもあってあまり多くは語らずがっついてしまいましたまあでもこれでこのお茶飲み店さんのラーメンの美味しさは伝わったかなと思いますのでいええ続いてですね2杯目のラーメンも注文したいと思いますいいいありがとうございますいきます とということで本日2杯目のラーメンが到着いたしました、えー、こちらですね色々と変更したんですけれども、えー、ほうれん草チャーシュー麺にほうれん草増しで海苔も高級海苔に変更というでプラス半熟味玉ということで超豪華な、えー、大ラーメンができました<笑>こちらも早速いただきたいと思いますやっぱこういうガツンとしたタイプの家系に濃いめ多めはうまいから 久々に麺も硬めにしたけどおあっいいねもう持っただけでわかるパンチがあるわ<笑><笑>うん、まあ、うまっうまっうまっちょっとねご飯も漫画盛りで無料のねこの一味の漬けトッピングさせていただきましたよ てよはいお待ちください。 うんもうこのさ脂のある濃いめの味付けに<笑>ご飯が止まんないダメだよちょっとね変更したこの高級のりこれがどう変わってくるのか試してみましょうもう見るからにこの海苔の色艶が違うんだけど絶対うまいだろうなこれ。 うんうん、うんうん、ちょっとね海苔好きの方は試してみてくださいこの高級海苔普通の海苔ももちろん美味しいんだけど香りのレベルが違ううんうわあちょっとこの海苔美味しいな なんかね今日のラーメンは本当に多くを語らずとも皆さんが伝わるうまいラーメンだと思うそしたらこの辺りでですねこの高級海苔にほうれん草を和えましてここにこちらのにんにくを和えまして。 これ、スープ垂らしてどうですこれ今ちょっとこの一番がっつりとした状態に麺くるんでうわ半速のこれとライスでねいかしてください。 観測的だわわ、うんもううわう今までね撮影以外でも家系ラーメン食べに行ってたので。 多いときだと、週で3回は食べてたかな、そんな僕が今ですね、おそらく2週間ぐらい我慢してるので、やっぱ結局ね、我慢っていうのが一番の調味料だね。<笑>はいどうはい、本日ですね、結局、だめと分かってても、こちら。 スープ半員にしてしまいました。ごちそうさまでした。 はい。ということで、本日はですね、ムサシのお茶の水店さんで美味しいラーメンいただいてまいりました。いや、僕自身もですね、久々の家系ということで、めちゃくちゃ楽しませていただきました。で、本日の総評なんですけれども、ムサシアお茶の水店さん、油が多めの2。で、返しにつきましてはちょうど真ん中。最後にスープが濃厚に2となります。はい。 これね、僕が食べた感想、ムサシアさんの中でも、かなり独特のラーメンでして、油が多めの2と言っても、チー由来ではなくて、おそらく、玄骨から出る油豚の油がメインとなった乳化したスープになっていて、で、それプラス、こう、プリンとしたね、 食感の残る背脂。これがね、いいアクセントとなっておりました。おそらく、実際はこう、食べた時に感じる醤油の濃さよりも、返しの部分、これ濃いめだとは思うんですけれども、この脂感、これが強い分、なんかね、優しく感じる、不思議な家系でございました。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 本当にね僕自身ダイエットを今してまして、まあ、この動画ね撮影した時は2週間ぐらい食べてないってことをお話ししたんですけど正直よもう本当にダイエット始めて2ヶ月近く経つので全然食ってない、えー、もう1ヶ月以上は食べてないかな大好きなねこの家系ラーメンが私生活で食べれないこの現状つらい 辛いからねもうしっかりとダイエット終わりましたら大好きなラーメンですね私生活でもどんどん食べていこうかなと思いますまあもちろんリバウンドねしない程度にでございますがはいということで本日も米変コーナーに参りたいと思いますまず1つ目の米変 編, 編集現在ですね前回あげさせていただきましたラウナさんの動画をまだ公開していないので 今現状でですね、直近でいただいたコメントから抜粋をさせていただきます。えー、金華堂さんのね、チャレンジのメニューから、しばらくもう大食い 6kg とかそういった大きいものを避けてたけど、食べれてるじゃんということで、えー、正直避けておりました、えー。僕自身もね、食べれないですし、何よりもやっぱりね、こう波盛りでやった方が、普通の方はね、自分が食べられる量の方がさ、 お店行きたいと思うじゃないですか。で、やっぱりこう見てもらってね、行ってもらいたいっていうのが強いので、そういったものを中心に上げてまして、なかなかね、デカ盛り系をやってなかったんですけれども、コメント欄を見ててもですね、やっぱりこう、大きいのも見てみたいと、え、いろいろとありがたいお言葉いただいておりますので、直近はですね、 まあそんなに昔みたいに8キロ9キロとかやらないですけれども、えー、6キロぐらいでしたら、まあ、こうチャレンジメニューとかねデカ盛りどんどんやっていこうかなと思います大食い好きの方もね改めて僕の動画も、まあ、そういった視点でね楽しんでいただければいいなと思いますはいということで本日2つ目のコメントちょっとね画面越しだとこの映像がね反転しているためこう正面から見ると 普通にね、右で持ってるように思えると思うんですけれどもやっぱねこれだけ長くやらせてもらってても左左利利ききななんだだみたたいいいいコメントを多数いただいてまいますすす実はででね、僕左利きでございますとは言ってもなんかね不思議な左利きというか完全ではなくて、えー、字とかそういったものを書くのは左なんですけどいわゆるなんかこう力を使うことに関しては右が多いんですよ。 えー、球を投げるのも右だし足なんかでいうとサッカーとか蹴るのも右だね逆にもう左が全く使えないかなっていう感じなので今ね筋トレしててトレーニング自体は同じ回数右と左やってるんだけれどもやっぱ私生活でこの力を右で集中的に使う分なぜかねこの右腕が太いんだよね。 これね、どうにかしたいところなんだけど、もう左手がキャシャすぎて、キャシャすぎてというか、まあ右に比べてね、ちょっと細いので、どうにかしてね、こう、綺麗なボディラインっていうか、腕、上半身をね、えー、鍛えていきたいなと思っておりますが、なんかね、いい方法があったら、皆様もぜひ教えてください。はい、ということで、本日、最後、三つ目のコメ編。僕もめちゃくちゃ行きたいです、山岡屋さん。 最近ではですね、まあちょっと SNS のいろんなこともあったので、多分取材が難しい場合もあると思うんですけれども、 結構昔にですね、やっぱり僕も行きたいなと思って、ホームページを拝見したところ、そういった取材とか、まあ、あとはお客様のご意見っていうところで連絡できる窓口があったので、一応ですね、あのメールなんですが、一度ご連絡させていただいたことがあったんですよ。ただ、まあ、ちょっとね、店舗数が多いですし、忙しいとは思うので、えー、その際にはちょっとご返事がいただけなかったんですよね。で、まあ、もちろん YouTube 上でもいろいろ山岡屋さんの、えー、撮影してる 動画って多いとは思うので、えー、店舗さんとかにね直接電話した際には、まあ、FC 店さんなのかそこが直営店さんなのかによってねもちろんご返答も違うと思うんですけれども、えー、承諾いただけるとは思うんですよおそらくねただまあやっぱりこうそこの FC のオーナーさんが OK をしたとしても後々ね 本社さんが見て、いや、あれはダメだと、NG だ、みたいな感じで、問題になる場合もね、なきにしもあらずなので、ちょっと、今はね、こう、入れてないという現状でございます。まあ、いろいろ今、ここでね、例えに出さないですけれども、本社さんは NG なんだけれども、店舗に確認を取ったら OK が出て撮影してるみたいな、YouTube の動画がね、上がってるようなお店さんも多数あるので、 うーんこれがね、ちょっとどっちが正解かっていうのは微妙なところではあるんですが、まあ、今後もですね、えー、そういった山岡屋さんに限らずなんですけれども、えー、僕もやっぱり世の中にいっぱいあるね、チェーン店さんとかは皆さんがね、行きやすいと思うので、どんどんね、行きたいと思っています。そういった店舗さんの方にですね、確認が取れましたら、企画だったりとかもいろいろやっていければなと思っておりますので、 えー、そういったね、動画が上がる際には、えー、楽しみに見ていただければいいなと思います。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。